実は今日、ふわりのね、この配信に、配信を見に、別の、あのー、あ、の別じゃないよ、会社の別のね、部署の、部署の人が、あのー、たくさんね、今ね、見, <笑>見学に来てくれてるんだよ、今、今ね。<笑>別案件なんだけど、なんか。 そリわョク有名だから、えー、見たいっていう人いっぱいいるんだけどね今日はね選ばれた精鋭たちがこう見学に来てくださったんですよだからせっかくだしねちょっとふわり塾の洗礼を受けてほしいと思ってね一緒にお歌を歌いたいと思いまーす<笑>イエーイあいいですかちょっとすいません立っていただいて<笑>あ、じゃあえっ、ー、とじゃあみんなで歌う感じなので じゃあふわりを囲んでねあ、もうちょっと近づいてもらっても大丈夫ですよ<笑>はいはい、じゃ あ, あのえここではい、あもうちょっと一歩前ではい、ありがとうございますはいえっとじゃあもうちょっと半歩半歩ですねはい OK ですもうちょっと半歩前ではい OKOK、OK OK、よしはい今ここにいまーす<笑>はい、ではねみんなでね お歌を歌いたいと思いまーす。がしおそう、がしお。それでは、歌います。曲は米津玄師のレモン。夢ならば、どれほど、よかったでしょう。<笑> 未だにあなたのことを夢に見る<笑>忘れへへへへへへへへへへへへ きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっているあの日の悲しみさえあの日の苦しみさえ<笑>そのすべてを愛してたあなたのもとに胸 残り離れない苦いレモンの匂い雨が降りやむまでは帰れない<笑>今でもあなたは私の光<笑>わあ<ー>す<笑>らしい皆さんありがとうございましたありがとうございました。 素晴らしい BGM でしたねはい米津玄師で米津玄師でレモンでしたーありがとうございましたー<笑>はいふわり水別の部署の人たちでしたー